おはようございます。月曜日の朝でして、ここは北千住なんですけど、わざわざね、ラッシュに巻き込まれながら来るのがちょっと大変でしたまあでも、ラッシュと北千住方面までだったらね、逆方向にもなりがちなんで、そこまででもありませんでしたが、あと10分ほどで東武線の特急リョウモ号が出発します。それに乗る予定です。本日はね、団体ツアーに参加することになっておりまして、ちょっとそれではスーツではなぁと思って、こういう格好で来たんですね。まあこれだったら、 これだったら大丈夫でしょう多分大丈夫ですよね浮かないでしょう私一人で参加するのですがあの団体ツアーもなんか特殊なものに参加するんじゃなくてねただ平日の真ピルマに開催される日帰り旅行のツアーに参加しておじさんというかまあおじいさんおばあさんですよねもう仕事を退職されたような方が えー、概ね対象になっているような、えー、そういうものに参加するまあ、たった1人、この私だけ、えー、年齢層がおそらく大幅に違うだろうけれども、まあ、混じっていいくととうことです、えー、群馬県方面までいろいろ楽しむことになりますが、えー、富岡製糸場とかね前からまあなんだかんだ行ってみたいなと思っていたし、えー、それから現役の群馬県の製糸場、えー、まだ群馬県で何、絹人作ってるのかとて感じなんですけど、えー、そういうところにも連れていっていただけるとか、えー、団体ツアーならではの色々効率的な回り方を増してくれるということなんで。 効率的なのか、非効率なのか、ちょっとよく分からないところもあるんですけど、まあこれはまたあの動画の中でご説明しますから、えー、ぜひよろしくお願いいたします、外であんまり説明が長いとね、つまらないと思いますから、早速ホームに向かってというか、もうそろそろ出発しますので、早速ホームに向かわざるを得ませんさすが本数も盛んですよね、もう10分おきぐらいに出てますよ、えー、赤城行きの両毛3号に、太田までだったかな、どこまで乗るのかな、忘れちゃった、私、あのそっちの方面は乗ったことがありませんので、えー、今回が初めてということになります。 今回のツアーは現地集合で乗客がそれぞれ特急列車に乗り込んでそこでツアー集合ということになります北千住駅の特急ホームはちょっと分かりにくいところにありますけれどお客さんはちゃんと全員ホームへ集まることができていたようでしたやってきた東武特急両門号です赤くてかっこいい電車ですが実はもともとは結構古い車両でもありますこれに乗って途中の太田というところへ行きますが 車内に乗ればあとは添乗員さんが全部教えてくれるから安心ですもっともまあ私自身もね別に列車のどういうところで降りる方がそれぐらいのことはもちろんわかるわけですが添乗員さんは30歳ぐらいの若々しい方でした大変頑張っておられまして で私もデッキでサンドイッチを食べてたんですけどもそしたらその方もおいでになってねあのお忙しい中2人でサンドイッチを食べるということになりましたツアーの参加者はおそらく私が最年少でツアーの参加者平均年齢はおよそ65歳と見ました、まあ、だいたい期待どおりですねこういうね年齢構成のツアーに参加すると私は結構楽しめます中高年の方は観光の仕方が結構成熟しているのかなと思っています特急両門号はしばらく走って 最初は都会の高架線の上をバンバン飛ばしますがだんだん田舎道に入ってきました群馬県のかなり奥の方まで進んでいきますちなみにこれトイレです両毛のトイレ平成の時代の初期に作られましたんで一応自動水線とかそういうのがあるんですが、えー、今見えてるのは多分足利市かな足利の町の上側ここに立派な神社があります これ織姫神社といいまして私行ったことがないんですけれどもこの群馬県は絹糸の生産がたくさんあったので大昔から布えそれの生産ももちろんたくさんありその布の生産をまお祭りするために織姫神社という織物の神社が作られたんだそうです群馬県の上毛三山の一つ赤城山が見えてきましたもうすぐ列車は大田駅に到着します大田駅に着いたらバスへ乗り換える時間がもうそんなに長くありませんので車内でトイレを済ませておいてくださいね 天井員さんからも案内が丁寧にありました到着した太田は人口20万の群馬県の中ではかなり大きいところです1人当たり1台の自動車を持っていてその普及率は日本で1位だというから驚きです自動車会社富士重工スバル a その工場がある企業城下町として知られていますここから観光バスに乗り換えることになりましたツアーはこれが便利ですよね駅前の大通りを進みます 今朝だからシャッターも降りていますけれど夜になれば会社勤めの人たちがここへやってきて飲んだりするんじゃないかと思いますちなみにこの観光バスはつつ観光というところでしたけれど運転手さんは若い女性でねなかなか珍しかった若い女性が大型バスを運転しているの さて、今回はこの地図を皆さんにまずご覧いただいていますが現在地はこの辺り東京からだいぶ北に来ました群馬県の今太田市ですでこれから向かうところはですねここからずっと高速道路を通って高崎よりもさらに先この軽井沢町のすぐ際のところにある、えー、群馬県の横川とかまあ、それからその少し手前のところ えー、まあ、今から行くところでは城州富岡というんですがあの富岡製糸場などがありますがまあ、結構アクセスの道としてはね東京からまっすぐ北行って高崎線を使った方がま便利なんじゃないかなと思うような見つけ方です、まあ、ただこれはね今回東武鉄道のグループ会社東武トップツアーズが企画したツアーでありますので、まあ、東武の鉄道を利用してもらいたいとでそれでまあツアー料金を安くしているということも多分あるんだと思いますだから祭壇ルートを通ったそんな工程ではないんですけど意外とですねそののの遠回りの道にななったま運賃かなんかの環境 で遠回りの道筋になってるわけですけども、えー、その行くところの途中の高速道路の中で開港絹糸に関する詳細な案内がえー、とね、確か京都女子工科大学だったと思うんですけどそこの教授の方がいらしてですねあの丁寧にバスの車内のみんなに案内をしてくれましてそれがすごい面白かったですね聞いた話はまた後で皆さんにもお話ししようと思いますこのバスの車内移動時間が結構長いので私は眠るつもりだったんですけれどあまりにも質の高い解説を聞くことができましたので、えー、この間にですねバッチリとメモを取っておくことになったのです そして、しばらく移動して群馬県の西部の方に向かいますたぶん今向こうに見えているのは前橋じゃないですかね群馬県庁の所在地は高崎と勘違いされがちですけれどあれが県庁所在地の町並みです今日は本当に良い秋晴れです上をまたぐのは上越北陸新幹線この先に多分高崎があるんじゃないのかなと思いますけどそんなところでしたかねもうしばらく進みますと高速道路を降りまして今富岡に来たところです 有名なな富岡製糸場、現在では世界遺産になりました最初に聞いたときはね、この世界遺産にしてもどうなるんだと思ったんですけども、なかなかすごい建物、すごい施設だということも、私は今回、この方の解説を伺って分かりました富岡製糸場まで行くには、まあ、バスで行くか、もしくは多分、あの公共交通機関などの鉄道ということになりますが、鉄道だと最寄りの城州富岡というところからおよそ歩いて15分から20分ほどだそうです、前方へ見えてきました、レンガ造りの建物、これが富岡製糸場です。 富岡製糸場が建設されたのは明治5年のことです当時の日本はまだ近代化とは遠い、ほとんど江戸時代のような状態だったのではないかと思います敷地の中を見てみると色々なところに菊の御紋が配されているのを見ることができます菊の御紋は皇室のシンボルであり、また日本のシンボルとして知られています 富岡製糸場は本当に日本の近代化にとって重要な一大国策事業でありましたのでそこに菊のシンボルが配置されているのも納得ですまた当時の明治天皇の皇后蒋憲皇后もそれほど重要な事業であるからということでしょうか皇居の中で養蚕を始めるようになりましてそれは現在でも皇居の中で続けられています本日2020年の7月10日にはいよいよそれが現在の皇后陛下雅子さまに受け継がれるということになりました先ほどその儀式が行われたようです 中のレンガ作りの壁、これ見てみると、ずいぶん、なんかでこぼこしていてね、あまり質の高いようなレンガには見えないなと私も思ったんですが、これはもう本当に日本の黎明期の外国から技術をようやくお雇い外国人より教わった作りたての最初期のレンガなんだそうです。このの中にたたくささんの繭が保管されていました 皆さんご存知のように絹糸というのは蚕の繭これを解いていって作るわけですが蚕というのは毎年春になりますとその時に繭を作るそうですだからその時に1年分の授業で使う繭を一気に仕入れておいてそれを一度に乾燥させ中の虫は殺してしまいそれを先ほど皆さんにご覧に入れた大きなレンガ作りの倉庫その2階の部分に一気にしまっておくそうですそれはドラム缶で5000本分ほどものすごい数になるんだそうです それをだんだん少しずつ使っていって翌年の春にはまた大量に仕入れるということになります。 2つこののようなレンガの倉庫が並んでいますこれは多分2つ目じゃないかと思いますが、まあ、ここから見た限りさっきよりもちょっとですけどね作りが新しく綺麗になっているのが分かりますでしょうかこの新しい方のレンガの倉庫はまあ、1年分確か明治6年の建設かなんかで新しいという説明を受けたと思いますが、まあ、それだけレンガを作るのを職人さんたちも習熟してきましたので前よりも表面の仕上げなどが随分丁寧なめらかになっているんだそうです 先ほどご覧に入れたのは倉庫でしたがもちろんここは製紙工場ですから糸を取る工場もあります今から入っていくのが装置工場ですここもやはり相当古い建物ですただ中は割と最近まで多分それこそ昭和の時代の終わり JR が発足するような頃まではこの中で現役で作業が行われていたんじゃないかと思いますだから中に入ってみますと外側の古いレンガ造りそれから天井の木の枠組みなどと裏腹にその下のところに並んでいる この機械はですね、結構なかなかしっかりとしたまあ、当時ではおそらく最新式のものだったんではないかと思います大量に並んでいる機械ぐるぐる回っているようなものがありますがまあ、現在は止まっていますけれどそこにですね、糸をはわせていってそれがくるくると回って自動で絹糸を取ってくれるんだそうです 私もね、日本史の資料集とかでこういう工場のところにジョコワさんがずらっと並んでで、来縫い糸をなんか取ってるるていうのを見ますけれどもうそんな手動の作業などはせずほとんど自動だからこの大きな機械をたった2人で管理することができていたんだそうです天井のガラスにも注目が必要です外の景色が歪んで見えますおそらくこの工場が建てられてからの相当古いガラスだと思いますまだ質がそれほど高くない外が歪んで見えるガラスです見つけるとラッキーになります日本のいろいろな歴史のあるところにああいうガラスは残っています ちなみにこれですね、自動葬式日産 HR 型自動葬式これがねあの国内だか世界だかなあのもう一時期糸取りの 95% のシェアを持ってるとか何か私前に調べてそういうことを知りましたそれから先ほどの眉を仕入れておいたものをここにずっと保管しておく倉庫ですけれどもこの倉庫とかについては全部国宝ということになっていましてで日本でね、明治以降に作られた国宝というのは東京にあります赤坂の迎賓館とそれからもう一つこの富岡製糸場その2つだけなんだそうです ちなみにここでいろいろと資料館などもあって説明も受けたんですけれどもあの女工さんたちがたくさん働いていたわけですが、まあ、やっぱり明治時代っていうとね工場法とかがまだなくて悲惨な労働をたくさんしてたそんな話を聞きますが実はね結構待遇は良かったそうですよ。シルクの街オカヤと書いてありますが これは長野県西部岡谷、まあ、現在の特急厚つさ号などが向かっているようなところですでそういったところも様々この周辺には絹糸が取れるようなところがありましたので、えー、創始の技術をいろいろな人にここの富岡製糸場で伝えていって、えー、そしてそれを教わった人たちをまたよその先生としてあちこちで活躍してもらうということもこの富岡製糸場は期待していたそうです寛永模範工場っていうのを習いましたけれどその類でしょうかねちょうど今あそこで糸取りをしています昔はあの糸車をおそらく手で回していたんじゃないですかね ハイケンスのセレナーデとかもね、糸車を回す歌ですけれどまあやることは大体同じですここでぐるぐる回っているこれらが蚕の眉ですでものによっては中に黒いものが透けている場合がありますがこれは中でもともとさを作りその後眉をかけていたその蚕のイモムシの死骸というわけでしてどんどんこれで糸を取っていくと中が透けて見えるようになりますで端っこの方にいろいろと 中が透けている眉が浮かんでいますけれどこれは多分もう糸を取り終わってから糸を外してしまったまあ、そういう眉が並べられているんですかね基本的に捨てるところはないそうですよ解雇のさまざまな部分が他のところで使われるそうですありましたこれ旧富岡製糸場3棟創紙場とそれから2つの眉の保管所これが国宝に指定されています 文化の時ん召し上がっていただくっていうのがね、今回のこのツアーのうちの醍醐味だと。待って、それから1回、富岡製糸場を出まして、これが上州富岡駅ですね、上信電鉄の駅、私、実はさん乗ったことがありません、どんな景観だと思ってるんですけども、世界遺産の玄関の駅ということで、相当立派な造りです。ここから富岡製糸場までは歩いて20分ほど。 またバイクの方は、えー、そうですね、富岡市内にあります、これ、なんて言ったかなし、忘れてしまったんですけども、これも登録有形文化財でね、あの昔の、えー、古い建物を使った料亭、本当にいい雰囲気のところでしたよ、ここでね、このツアーのお昼ご飯はんはすき焼きということになりました。 いや本当に豪華なツアーでしたよこれでね9000円っていうんだから死んじゃれないまあところがこのすき焼きもめちゃくちゃ美味しかったんですけども私今回はねもう本当に気絹糸にしか興味がなかったみたいであのすき焼きの写真もそれから映像も何も撮っていなかったみたいですのでこれは wikipedia から取ってきたすき焼きの写真です美味しそうでしょこれ食べてないですから私もお昼ご飯を食べて午後の行程に出発です画面前方に見えておりますのは妙義山でこれは縄文山山の一つですまた右側に今見えてきましたのは浅間山 群馬県と長野県の県境にある大変有名な立派な山ですこれから午後はまず鉄道の観光をすることになります今までずっと絹糸の観光をしていたのに今度は鉄道かあまりテーマがまとまりがないそういう風に思われる方もいるかもしれませんが実は午後の鉄道もまた大変絹糸と関係の深いものです 今画面の右側に見えております信越本線現在では1時間に1本程度普通電車の通っているまあローカル線と呼んでもいいような区間でしてこれからバスでもう少し沿って進んでいくと列車の終点の駅横川というところに着きますしかし1997年の長野新幹線の開業までは横川からさらに先当時の JR で一番険しい峠道とされていた薄い峠を列車は越えて長野県の軽井沢さらに長野市の方面まで信越本線が伸びていましたここののの本線の歴史は古くこのような険しい 建設をするのが大変な場所であったにもかかわらず鉄道の中ではもう黎明期と呼んでもいい明治の中頃には列車が通るようになり始めていますこれはなかなかすごいことですがなぜそんな技術のまだ乏しい時代にこのような険しいところへ鉄道を通したのかはこの地図を見ていただくとなんとなくわかります先ほど富岡を出発して今現在地横川の手前へ向かっているところです この赤い線これが昔のシルクロードでした画面の一番左側岡谷という町があります先ほど富岡製糸場の中の展示でも出てきましたけれど岡谷は絹糸の生産地として有名です他にも長野県さらにこの群馬県各地要するに上信越地方ではもうさまざまなところで絹糸が生産されていましたそういったところで取れた絹糸をまず高崎方面へ持って行ってそして高崎からさらに現在でも通っております八甲線を使い八王子へこの町は宋と桑の都として知られていますけれど たくさん絹糸が集まる集積地ということで現在のような大きな地位を獲得しているような町なんですがこの八王子からさらに横浜線を使い横浜・桜木町の方面まで鉄道で運搬していたということになります。 ですからこの道に日本の近代化を進めた貴重な資源がたくさん積まれて運ばれていたというわけでその生命線でありますから横川と軽井沢の間の大変険しい峠道もやはりつながなければならなかったというわけですちなみに現在では八王子と岡谷の間には特急スーパーあずさ号がまあおよそ2時間で走る中央本線という短いルートの建設されていますけれど当時はまだ岡谷と八王子の間の峠道が険しすぎたので中央線を建設するということはできておらずこの赤い線のルートで鉄道で運搬されていました もちろん信越本線の沿線だけで養蚕が行われていたわけではありません今回通り過ぎてきた栃木県それからやはり群馬県東部の町足利桐生伊勢崎そういったところでも盛んに養蚕が行われていましたそしてそこで取れた絹糸もやはり東武伊勢崎線など今回利用してきた路線を使ってそして東京や横浜などに送られていたようです例えば一つには東京スカイツリーのところにあった駅そこから隅田川への水運に乗せられて絹糸が出荷されていたようでした さて、今画面の目の前に 22.5 と書かれた上り勾配の標識がありますこれは鉄道がまあまあ急な上り坂に差し掛かっているということを示す勾配なんですがこれから先の横川駅より先もっと急な上り坂になります先ほどの 22.5 パーミルの3倍という大変急な傾斜です今向こう側に横川駅の構内が映っていますまあ、駅のそのものはちょっとこちらの土地が低いので見ることができませんが施設が随分大規模で土地が広い かかなりり大きいい駅だととうことがわかります横川の駅はそれほどたくさんの人が利用するようなところではなく現在当時使われていた土地が駐車場として使われるなどしていますがなぜ横川の駅があれだけ大きかったのかというとここから先あまりにも険しい峠があるので普通の列車をそのまま通すということはできず特殊な追加の機関車を連結してそしてようやくここからの先の上り坂を通ることができるようになるということでしただから機関車を追加するための施設が随分大規模に設置されているのです JR 東日本が使用していた横川運転区という車両基地は現在でも建物などがそのまま残っていて外からでも見ることができる鉄道博物館になっています薄い峠鉄道文化村というところです構内を走るミニ電車まあ、本当は SL とかもあるんですけどもそういうのも飾ってあったし真ん中のあの茶色い機関車などがここから先の薄い峠あまりにも険しい上り勾配に頑張って抗がっていたようなものです うすい峠の主役特急電車朝間号とそれを後押ししていた EF63 型が向こうに見られましたそしてこれから先も鉄道が今右側わかりますか奥のところに森の手前のところに恐ろしく急な上り坂を一気に上の方へ行ったところですけれどもバスもこれから先登っていきますバスは今うすい峠の区間に入りましたこの険しい峠道をバスは一生懸命右へ左へくねりながら登っていきます そしてここに乗ってると現在では鉄道は通らなくなりましたけれど昔の人はこんな人をも寄せつけないような険しいところに鉄道を通してそして長いトンネルと黙々と自分を襲ってくる煙と戦いながら日本の国を頑張ってただ一つ支えていく絹糸を運んでいたのだということをここで感じることができるわけですちなみに碓い峠は2つ線路がありまして1997年に廃止をされた線路とそれから昭和39年かそれぐらいに廃止をされた古い線路と2つあります そして古い線路はもともと明治時代に作られた大変やはり歴史のあるものでこのようにこれはメガネ橋ということでその中でも大変有名な構造物の遺構でありますけれど上のところにですね、このように観光客が降りて見物をすることができるようになっています群馬県でもやはり大変有名な景勝地です今日は特に紅葉の時期もうここはですね、寒いので紅葉が早いわけです でそこで多数の人が見に来ていて今回のツアーにもここが組み込まれていましたもちろん現在ではここ鉄道が走ることはありませんが昔鉄道が走っていたその鉄橋の上は鉄橋じゃないですねレンガ橋の上はこのようにしっかり整備をされていてまあ、ちょっと柵はありますけれども割と気楽に見物することができますでも確かこの数日後だったと思うけどここから転落されちゃった方がいたんですよねそれはちょっとね、気がかりなことではありましたけどともかく紅葉の美しい時期でした もうちょっと早く来るとね鉄橋そのものにも光が当たったのかなと思いますが谷の彼方には昭和30年代に新しく作られた新しい線路もありますただしあの線路も1997年平成9年には廃止されてしまいましたこの大変険しい鉄橋をまたさらに進んでトンネルの中もですねもくもくと煙に巻かれながら窒息する危険と戦いながら絹糸を運ぶ 鉄道員さんたちの姿が昔はここにあったわけですとても現在ではそうは見えませんけどねもはやなんか昔の遺跡のような見た目をしていますが現在の長野新幹線は坂道を緩和するためにトンネルを掘ってぐるりと遠回りをして走るぐらいです鉄道の方も本当は遠回りをして勾配を緩和するということも考えたらしいんですけれども、まあ、しかし所要時間とかま距離の短さとかそういったことを考えて やはり峠をまあ割と正面突破的な険しい道ということを知りながら険しいその道をそのまま通るそういった通し方をしていたそうであります<音声>命懸けで絹糸を運んでいたわけですが現在の日本では実はほとんど絹糸というのは作られておりませんで個室で生産されているもののほかには日本でも本当にごくわずかだそうです ところがですね、実はこの薄い峠の近く、まあ、先ほど降りてきたあの横川の近く松井田というところにある、えー、薄い製紙という工場があるんですがその工場はですね、全国でも極めてまれな国産の生糸の製造をしているとのことですそして今回はそれ、これからそれを特別に見学させていただくことになっています 実は私は今回のツアーでその薄井製子、現在でも現役で稼働している国産の製紙工場を是非とも見学したいと思ってそして今回のこのツアーに申し込んだのでしただからすき焼きも美味しかったしさっきの富岡製糸場もとても良かったんですけれどこの動画の一番の価値はこれから出てきますので是非皆さんにも見ていただきたいと思います右側に今信越本線の確か松平駅だったかなそれがありまして少し行ったところ着きましたここが薄井製子さんです 社長さんだったかなあの、おいでになってですね、解説をしてくださいました。こんなベルトコンベアが並んでいます。ベルトコンベアの奥には、トラックに積む時に多分ね、あそこをボンボンボンと持ってって、ベルト回すんだろうと思いますけれど、たくさん何か、袋が置いてあって、中を見るとですね、全部迷玉でした。 先ほども言いましたように、今では春でなくても眉玉というのは作ることができますあの温度を管理することによって虫たちに春だよということを知らせてです、まあ嘘なんですけどもそれはでそれで嘘の春を錯覚した虫たちが眉を作ったらば、工場へ運ばれてくるわけですであの中には多分まだね、生きている虫たちがいるんじゃないかと思いますけれども これからですね、この中の方にあるあの乾燥機の方に虫をかけましてそしてまあいよいよ虫はお亡くなりということになるわけです、まあ、かわいそうな気もしますけれど蚕というのは人間が守ってきて、えー、そして作られたという生き物でもあるそうですこれから先下の方へ行くわけですがその手前これです、ね、このようにザラザラザラと蚕を移してそしてベルトコンベヤーで乾燥機の方へ運ばれていきます おー運ばれていくあれはねもう乾燥が終わったやつだったかなちょっとどっちか分かりませんけどおおと思ったもんですよちなみに繭の中に蚕が2匹入ってしまうと糸が2本になってしまうのでその玉はもう使えないそうです中にちゃんと虫が1匹眉が1本の糸で作られるようになってるんですね逆にこれが1本の糸で作られてるみたいなのすごいけどなど ん, どんどんどんどん運ばれてきました そうこれかなあのさっき入れたやつが今ここの機械の中に入れてるのかこの中でガンガン乾燥をかけられて中の虫は死ぬしそれから眉が水を吸いやすくなったりとか確かそういったことがあったのかと思いますさて次の順路はこちらですこの薄い製紙さんもねこれもなかなかいい建築でしたよ富岡製糸場とはまた違う古い味わいがあったなさてこちら これが完成した絹糸を取いたいところですけれど絹糸はこんなゴワゴワではありませんこれ何なのかゴワゴワこれもねやはり前の作った糸にはしかし違いはないのですがこれ何なのかと言いますとでマというのはあのように乾かした後であの熱く煮てですねそして煮た後に糸をいよいよ取るわけですが糸を取る前に最初その引っかかり糸口を作らなければいけません要するにあのマの糸をどこから引っ張ればいいかその最初の引っ張る起点を作らなければいけない それをこの掛、まあ、け合うきのようなですねけばけばしたものを使って眉をゴシゴシこするそうですで擦った眉はあの糸口を作ってその糸口の糸をですねこのように巻きつけていきますそうすると最初の部分の糸はこのように太くゴわゴわしたものになるそうですで最初の巻き取りを始めるために取り出したこの糸については まあ、やはり当たり前ですけれどもあの、普通に製品として出荷することはできませんが、それがさっきあの入ったところに並べられていたものでして、それはですね、えこの後なんか化粧品とかそういうものを素材として使うということでして、捨てるところがないそうです、そしてこちら、今ちょうどですね、工員さんがここでやられていますけれどこれもやはり日産の、多分同じやつなんじゃないですかね、自動の装飾機ですが。 ここで手で何かをされているこの方は糸が切れてしまったやつだと思いますがあのたまに眉をくっているとあの糸が切れてしまうことがあるの で, でそれをですね、器用にあそこに今結ばれていましたそしてこっちらの方へ眉が流れてきていますが逆に言うとねそれ以外のことはほとんどあまりしなくていいそうですだから多分あそこに置いてあった富岡製糸場のやつと同じなんじゃないですかね巻き取りなどはもう全部機械にごまかせ 途中で何か人間が対応しなければいけないイレギュラーな出来事が起こった時のために人間は配置されているということになっています相当効率的でしたねしかしね実はこれ以上もっと早く巻き取ることもできるらしいんですけれども、まあ、今ではそれほど需要も、まあ、それからあのたくさん生産する量もないのでこの機械をそれほど一生懸命高速で動かすということはしていないそうです眉 が, が今取られていますけれど 1つの眉が取り終わるとちょうどまた、まあ、今度自動でですね、次の眉をこの機械が自動で取ってきてくれるという構造になっていたかと思いますもう行ったのが1年半ぐらい前なので忘れちゃってるところもあるんですが取り終わった眉はこれですね中でつけてカイコのサナギが見えていますがこれ捨てることもところがないと言いましたけれど中に入っているカイコのサナギはどうするのかと言いますと碓水峠を越えた先長野県の佐久市の方へ そのままですね、これを持っていってそして鯉が食べる餌とするんだそうです錦鯉がな何か飼ってるだたかなまたここでも糸が切れたのかな巧みに結んでいるようですけど本当に奇妙でしたねこんな細い糸これから先絹糸は何本も束ねますので通常の絹糸と比べると相当細いわけですがちょこちょことです、ね、機械が動いて眉を拾っている様子なども映すことができていたかと思いますそして次にこちらであのぐるぐるぐると巻き取ってですね、まあ、1つの大きなあの巻いた状態にするようですけれど これ1個ですごい何十キロもあるとからそんな話だったかなちょっと私もね忘れてしまったところもあるんですがやはり人がいないというのが結構ねあの特徴的だなと思いまして結構古そうな機械ですがこうやって見る限りでも割と昔の状態でもかなり効率化されてたんですねできた完成品がこれですこのふわふわのやつ本当にふわふわでしたねでそれからその手前のところにあるゴワゴワは化粧品などとして使うやつ いや面白かったです本当に面白かったもうねずーっと聞いて目を取るか撮影かなんかそんなことばっかりしてましたね今回のツアーは大変良かったですで、また帰り大田の駅まで戻ってそこからは特急両毛号で浅草方面に帰るということになりますこれは帰りの高速バスでの光景ですけれどこのあとですね、えー、特急両毛に乗って車内で確かの店長員の方とそれから解説をしてくださった大学教授の方とお話をするような機会もありましてこんなパンフレットも頂 い, いたんですけども で、あのすごい今回のツアーは面白かったですこれはもう僕としては個人的な感覚ですけどもうどんどんこういうのをやってほしいですねというようなことを言っておきましたまあ、現在これがまたやるかどうかというのは私は分かりませんけれどあの本当にね、よくできたあの日本の一つ の, あの原点を見ることになったまあ、日本人であればぜひ言っといてあの損はないようなそんなツアーだったなと思いますさてスバルの看板が見えて太田の駅に帰ってきました もう太田の人からしたらね両毛っていうのがもう新幹線並みに重要なやつなんじゃないかと思いますけど列車の運行の頻度もかなり高いものです余裕を持ってこの駅に着き大量の団体客もちろん私たちの団体ですその人たちが両毛号の座席を埋め尽くしていきます座席がねまだ当時は旧型の座席がありましてねデラックスロマンスカーっていう昔の東武スペシアみたいなやつがあったんですけども多分それ用の座席じゃないかな グリーン車として昔は作られたようなまあ、それに近い構造をしてましたんで現在の時代でも通用するのですが最近は古くなって座席を作り変えてしまったそうですでこの時ねえー、私アンケートをなんか依頼されましたんで書いたんですけどもピびっちり書けましたよこれもモニターツアーということだったんですがいやー個人的には素晴らしいツアーだったまあ、一方でその日本の産業近代化の原点である絹とまあ、それをですねどのぐらいの人が興味を持つかというところはちょっと疑問があるなとも思いました ま視、あ、聴者の皆さん、ここまで見てくださったんだったらお楽しみだと思いますけどね、このツアー9000円の本当に安かったですよ、あのこれ、さらにお弁当まで出ましたからね、すき焼きも食べてあんだけしてもらって、利益なんかほぼ出てないんじゃないかと思いますけれど、特急列車も往復利用することができるし、私、結構ね、バスツアーとか、それからこういうあのガイド付きのツアーっていうのは好きでして、ガイドさんの案内ってね意外と馬鹿にならない、あそんなことあったんだっていうのをいろいろと教えてもらいますんで。 自分がね、旅行に詳しいと思っている人こそ意外とこういったツアー旅行に参加すると新しい発見があって心から感激するものです羊毛号は速やかに群馬から東京まで抜けていきます今は埼玉の多分どっか越谷とかそういうところではないかと思いますのんびり走っている普通列車や急行列車などは外側から追い抜いてしまいます帰り車内で あ, あそんな風なことやってんですか あ, あ YouTube あ, あ YouTube やられてますよね結局添乗員さんも私のことをご存知だったようでしたが。 楽しいお話をしてすぐに列車は北千住に到着浅草まで乗って行ってもよかったんですけれどこの時は北千住で降りてラーメンを食べて帰ることにしたかったのでしたいや群馬県面白いですねかなり大きい県ですから温泉もあるしああいった文化財もあるし、まあ、他にも渓谷など海は確かにありませんけれど見るものはたくさん尽きないのでぜひ東京に住んでいる方とかね群馬行かれたら面白いと思う群馬帝国と馬鹿にされてるけどそれだけじゃない群馬県 東京関東以外の方もねぜひたくさん乗ってみあの行ってみてほしいなと思います私結構好きですよ高校の時はもう本当に頻繁に行ってましたからね面白いことを皆さんに紹介することができたら幸いですまたこういったおすすめのツアーとかありましたらねなんか例えば旅行会社の方からあの送っていただいたりとかしても構いませんのでよければ教えていただきたいと思いますそれではご視聴ありがとうございました